ライバル。あなたにとってのライバルとは誰でしょう、なんでしょうということです。ライバル。これはなんかあの広い意味でっていう感じですか。広い意味です。むし俺来たに答えましはいはい。今の原田さんにとってのライバルって。ああ、そうですね。気になります。あ、ちょっと待って俺に来ると思ったらしだよ。<笑><笑> 固まって今のはいやでもあのー、ちょっと、ちょっと、別にかっこいいこと言いたいわけじゃなくて、あのー、ライバルはね、こんなこと言って、だから北米なんだよね。アメリカ。アメリカをもも本当に痛感するのが、あのー、くたらけさんのおかげもあって、本当に鉄拳で、例えば格闘ゲームで、 こういろんなギネス記録もそうですし、うん、いわゆるヘッドトゥヘッドというれ1対1の格闘ゲームで最も売れたタイトルとかで、うん、いろいろ肩書があるんですよ。これがねそうは思ってもらえないですなかなか深底で。それは何でかというとうい、えーはい、エンターテインメントとかはさっきアメリカがやっぱ中心って言ったけどそのねこう、パブリッシャー人にものを届ける仕事やってると。 実際に売れてる数字とか、実際に起きていること以上に、アメリカという国でブランディングされること、はいはいはい、アメリカという国で認知されることっていう影響力の方が、エンターテインメントがまだまだ大きいんだよね。な る, なるほど、なるほど。わかる。だから、しょうもない話で言うと、 本当の数字以上にアメリカでちょっと騒がれる方がよほど一般の人に響いちゃう。ああ、なるほど、なるほど。本当は数字でしょっていうところをってことですよね。本当に儲かった数とかその関係ない。だからどっちかっていうとアメリカで農人の意識の中に、どれだけブランディングの順位として上がるかっていうのは、割とすごく重要なんだけど、今は北米のデベロッパーとか北米のパブリッシャーに日本のゲーム業界っていうのは、 本当にやられてるんですよ。で、よくこれを言うとね、別にそんな気にしなくていいじゃん。日本人は日本人のやり方でやればいい。いや、そうなんですよ、と。そうは思ってますよ。だって、別にアメリカ人の真似するつもりはないし、もともと。できないしうん。そんなやるつもりはさらさらない。だけど、勝つためには相手をする必要があるわけじゃないですか。う確かに知れば知るほどですね。すね知れば知るほど、 おー末恐ろしいんですよ。<笑>ああ、そうなんですね。原田さんを知って、す恐ろしいと言わせるとは。だからもう、こう、彼らを一度本当に、もう一度っていうか、何度もギャフンと言わせた人は、歴代の先輩にはいるんだろうけど、うん、俺の中でもう、北米を制したと思ったことは一回もないので、ちょっとそこは一回やってみたいなっていうのは、もうこれはね、万代なんかどうこうじゃなくて、 社会人人生というよりかもうあと残りの寿命をかけてやりたいなっていう個人として一回でもう 針, 針で突くような一個だけはやりたいです、うん、でいますよかつてその先輩方にはそれやっぱり針で突くような一撃を入れた人はたくさんいるんですけど、うん、もちろんくたらげさんもその大きな人ですけど、うん、僕はないのでやっぱり正直言うとそこはすごいコンプレックスで。 ええー。ライバルですね。アメリカはライバルです、ね。ライバル。へえ。で、アメリカ内でされてるわけでも、ま、全くないですよ。はいはい、はい。されてはそっとくに向こうに住んでると思うけど、私、う、は、んまあ。なんとかしてこう、うん、すごいこう、一撃。人泡を。人泡って、うん、だじゃどう吹かすのってなるんだけど、そうですよね。<笑>その、なんか、何の結果を持ってってなるんだろ<笑>う。そうなんですよ。僕は今それ、まさにそれを持ってて。例えばどういう結果が出たらいいでもい人々の意識だろうね。 一緒だから、例えば、格闘ゲームみたいな、その、ジャンル一つとって言っても、じゃあ、ストとートファイターやっぱ一回刺してるんですよ。はいはいはい。<笑>もう、あれは、アメリカ人の中でももう、ぐさっと入っちゃってるから一回。ああ、なるほどなるほど。ね根付いてる。根づいてます。鉄拳はそうなってない。ああ、そこはすごく悔しい。 ああ、そこは本当に売上本数だとかそういったのは、ま本当に別人、ね。あ、だ。売上本数とか全くない。だから例えばヨーロッパに行くとさっき言ったソニーのおかげで、浸透しすぎてるから、うん、ホビーじゃなくてアートっていう部門で俺表彰されたりするす。カテゴリーはそう。あ俺、バルセラの市長から<笑>、とかもらってるからね。マジか。マジ<笑>ですか。えサンパウロの、サンパウロ市から表彰もらったりとか。する へそれは、だからそういう、それ南米だけどね、うん、その、文化として、文化功労賞みたいな感じでもらえるわけですよ。うん、あだそこまで行けばもう大丈夫ですね、うん。それもまたアメリカ で,、うん、ここで。アメリカではもうそんなん絶対もらえないですよあ。なるほど。<笑>えー、でもねそう、そういう意味で言うとアメリカライバルですね。あっていうところで、皆さんのライバルっていうのを聞いていきたいんですけども。 ライバル。ライバル。それこそありますね、なんか。<笑>次はお前行けみたいな。<笑>確かに<笑>。<笑>でも、ライバルっていう目線で言ったら、まあ自分はその、なんていうんですかね、あの、まあ e スポーツプレイヤーと言いますか、競争場の立場なんで、やっぱりあの、ライバルっていう目線は、やっぱ強くありますよね。で、その、ね、選手同士だもんね。そうそうですね、選手同士だったり、まあ自分のが使ってるキャラクター同士のライバルだったりとか、うん、まあなんなら他の格闘ゲームの まあ、例えば「盛り上がりうんぬのライバルとかなんか目線がいろいろあるとそのライバルってまたいろいろ変わってくるなっていうのがやっぱあると思うんでやっぱそこを結構意識するのは結構大事かなっていうふうに例えば同じキャラ使いの同士のいつもライバルなのになんか特定の例えば強いプレイヤーがあの倒したいんだってなったらやっぱ結託するんですよねあ。あののキャラどうやって倒すのみたたたいなで情報共有ししりりととかか攻略進めたりとかして やっぱりこうライバルだったものがしっかり手を組んで、まあなんか言うたらまあ悟空とピッコロじゃないですけども。<笑>ラビッツどう倒すんだよみたいな。そうそ う, そう、うん、ラビッツ、あいつやばくねみたいな<笑>どうやって倒すんだっつって。やっぱ結託してこうやっていくっていうのがこうライバルもあるし、そのやっぱ目線が変わるとそれがまあ共闘になって、こうなるほど、こう上の。 一つ上の階層を目指すみたいな。逆に言うと、この最近一番心がざわつく相手って誰ですか要は、ひょっとしたらちょっと本当に感情的になっちゃうライバルって誰ですかえそれはでも、格闘ゲームだったら、やっぱトッププレイヤーって、やっぱ結構リスペクターって、もう本当にどのプレイヤーもすごいなって思ってるんで、結構その、彼らと当たる時はもう毎回ざわついてますね。もうの試合いでも。まあそうですね。カジュアルな対戦 で, で。そ, れでそ本音で言うと、 当たりたくないなと思ってる人は誰ですか 実, 実はこいつと本当は当たったら結構いいい。え嫌だな。え、それやでもいます い, いっぱいいますけどね。あ い, い, いっぱいいるんだいっぱいいますね、やっぱり。意外。例えば、まあじゃあ、時戸とか分かりやすいと思うんですけど。当たるとちょっとざわつく。当たると、やっぱり時戸ならではの、やっぱ戦い方、あんな風にやって、まあ前負けたシーンとか思い出して。 あんな風にやれちゃうんだろうなとかっていうところもよぎるし、でも逆にそれはやっぱ倒してやりたい、モチベーションにもなるしっていう、その、怯えとモチベーションがミックスされるような感覚がやっぱり。モチベーションがミックスされるのはまだいいねあ。あるというか、いやでもそうやんないとダメっていうか。下手したらね、一回戦で当たってたりすると結構、ね、嫌なわけですね、まあも。もちろんそうですね。でも逆にみたいな、逆にここで時々倒せば乗るよなとか、っていうやっぱし、なんかちょっと、 そうですねだからライバルをまあなてつうのかなうまく使うって誰だななんていうのか な, な, な, のかなドキドキはでもずるい存在だよね<笑>俺彼の経歴とか彼見てて思ったのは<笑>、まあ、割と人格的にもいいじゃないですか、はいはいはい、で加えてよく言われるあのいわゆる東大出身、うん、格ゲープレーヤーって言われてて、うん、彼性格よくて東大出てて俺格ゲーで負けたら どうすんねんと思っちゃうじゃん。<笑>何で勝てるんだよ、じゃあみたいな。そうですよねな。昔、ゲーセンでやっぱあったと思いますよ、時々と対戦したプレイヤーが。うん、ゲームだったら勝ちたいっつって時々に挑むんだけど。そうですよだってこっちとこっちとら、ゲームばっかりよね、<笑> PTA に怒られながら、お母さんに引っ張られながら、<笑>ゲームだけやってきたのに、<笑>はいはい、そんな、ね、麻布高校行ってるボンボンの、で東大行ってて、あれだけメンタル鍛えてて、 で、それでいて、正確に嫌味がないでしょはい。何 な, なんだよ、弱点はと思うよね。うん。そうですね。やっぱ、そうか、ざわつくんだ。やっぱ、具体名出るね、こうやって。でも、らも出したいっていうところが、ね。まあまあそ、そうですよね、うん。はい。なるほど。俺は、結構さっき原田さんとがおっしゃってたことこ被るんですけどほうほう、その、自分はその、ゲームをプレイすることよりも、うん、その、e スポーツ界隈というか、まあ、格闘ゲーム界隈の写真撮ってる方が、 上がるわけなんですよ。ああでまあ、ね、はい、写真撮ってるんですけど、うん、その日本って格闘ゲームが言うたら、まあ、ストリートファイターとかすごい強いし、敵、う、者、ん、強いし、要は格闘ゲームの国じゃないですか、e、うん、スポーツの国だとで、ね。で、そこで格闘ゲーム結構メインとして写真撮ってるんですけど、その、写真を撮る場所ってやっぱその e スポーツの、e スポーツの会場というか場所じゃないですか。うん、で、その会場が、その、その、あ、中国とかアメリカに比べると、 規模が小さいんですかります。国。す。なんで、その、たとえどんないい写真を撮ろうが、その<笑>見栄えがね。アメリカとか中国での競技シーンと比べると、<笑>なるほど規模が小さくて、なんか、まあ、言うたらあまり自分の写真を知ってもらえる、その、機会というのがやっぱ少ないという言いますか。分かります。だってね、体育館とマンダレーベージュは全然違うわすね<笑>、うんうんまあ。規模感もそうなんですけども、うん、あとその、 時どの、まあ自分が最近結構見てもらったし、時どの天のあのエ、ね、エボ、エボ2020。あの写 真, ね, の写真にね、オス君の写真として結構代表作ですね。そうですね。うん、ですけども、あれも、僕いうのはやっぱり日本で撮りたいわけなんですよ。だけど、アメリカじゃないですか。そうですね。だけど、格闘ゲーム生まれたら日本みたいな。なんか、ちょっと寂しいなってなりますよね。うんうん、日本の超るとかでっかい大会で、ああいう写真撮れ、撮って、その日本に持っていスポーツ、 なんちゅうのか、盛り上がっ、盛り上がってって言っちゃあれですけど。まあ、ここにありというかね。うん、なってたとしたら、もっといろんな人は見てもらえると思うし、ん。自分のその、なんちゅうのかな、うん。アイデンティティー。そうそう、そうですね。そういったものがかかってくる、うんうん、んで。で、とりあえず、似てるかもね。<笑>そうなんですか、ね、コンプレックスの部分でよね。<笑>はい。うん。でもっと知ってもらえる機会あると思うんですけども、だからアメリカとか、なんか e スポーツフォトグラファーの、うん、お、なんかオブザイヤー系の表彰とかあるんですよ。うん、あ、そんなのあんのはいはい。 さすが、さすがそんなオブザイヤーがある時点でもうなんか向こうすごいじゃないですか。先、えー、言ってるね。俺びっくりして。えっつって。で、2017年とか確かその時誰が撮ってたのかな。エボなオフィシャルフォトグラいフかなんか撮ってたんですけど。うん、あの、言葉としてはちょっと勘違いあるかもしれないんですけど、うん。いや、2017年のいスポットだっつったら、俺の時と 写, 写真以外以上に、うん。いいのなしのってだったの。とりあえず俺の目では見た時にいいぞと思って、うん。だけど、まあ自分がその、まあアジアの島国の、うん。 e スポーツ t s 国のフォトグラファーなんで、そうな、ん、りにノミネートされるはずも多分なく、うんうん、うーん、みたいな感じで。なるほど。元の自分格闘ゲームの競技者だったんで、バーチャルの頃は。そうだよね。うん。やっぱ、うん、その、一番になりてえと思ってやってたらしい。やつかや、だから。やっぱり、ね、フォトグラファーとも同じような感じになって。おー、今舞台が映ったわけだね。な, なんですけど、やっぱ日本という国が更進国なんで、なんか、うん。 寂しいなみたい な, 感じでなた。これ、草薙さん、どうなんですかね、あんまり日本人っていうことにこだわらない方がいいですかね。どう、どうなんですか、だから、それ、僕からすると葛藤なんですけど、それが逆に。あれなのかなと。もともとプレイステーションで日本に全くこ断らなかったっていうのもあったんだけどね、はいはいはい。あの、グロ、逆に言えば、まあ、当時はさ。 80% か 90% は日本のソフトだったんだよね。うん、80年代はね。今ね今や 5% もないと思うんだけど、ねあの<笑>な。なんだろうな。いや、僕はあのエンターテイメントには国境がないと思ってる派だから、から基本的には違和感がなくそのままプレイステーションは全世界ねって始まったんだけど、うん、なんか日本の、日本の、まあ特にあのクリエイターじゃなくて会社が、 なんか、土勘違いしてたような感じの時代が10年ぐらいあったよう、ね、な気がする。なんかもう、戦うことじゃなく、戦わないって決めたんじゃなくて、あの、そんなものはけっていう感じでやって、自分たちが、自分たちが、の世界があるんだよっていうね。じゃあ見なんか世の中見ない時代があったような気がする。確かに。まあ10年10、20年ぐらい。焼けてた、ややれてたんですよ、ね、いや今見なくて何やって <笑>具体的に言っちゃう、ね、<笑>極めて具体的なっ<笑>大丈夫がないのイメージがあ、ねね、まあいいんじゃないのもうそろそろ、うんまあ。ところがさ、メディアも含めてみんなそっちに行ったんだでね。逆にそうだよねって言って、うん、であの昔はなんか、そのトリプル a a エも含めて洋芸とか、そういうの、まあ e いいスポーツもそうだけど、あんなもの言っちゃだめだっていう。 キャンペーン貼った時期があるんだね。貼ってましたね。すごいキャンペーンだったよね。貼ってましたね。メディアが。で、面白いことメディアってひどくて、時間が経過したら、急にガ ラ, カガラパゴスって言葉を使い始めて。そうですね。すね我々が置いていかれた人っていうふうにな、あんだけね、うん。あんだけ俺ら持ち上げといて<笑>そういうのあるんですよ。でもそれにさ、巻き込まれてるよな。日本っていう国民が巻き込まれてるのはなんでなんだと思います。 いやどうなのみんなから見てってやっぱりその辺、ナイブだったナイブというか、なんだろうな。いや、でもやっぱり、その、やっぱ、なんだろうな、80年代、90年代とか、いろんなゲームがパンパンパンパン出て、うんうん、ゲームセンターとかで、新しいゲーム、パンパン遊んでて、出せたいとしては、やっぱりちょっと寂しいなっていうのは、正直、やっぱありま す, すよね、うん。今でも、面白いゲーム出るなと思ってるんですけどね。うん、ただ、やっぱり、頻度というか、うん。うん やっぱちょっと、なんなら海外の方は、おこのゲームすごいなって思わされることがやっぱちょっと多いというか。 ありますよ、ね。だクリエイターがそれを作っても、たこ焼き、美味しいたこ焼きを作っても、はいはい、飲み、飲む手が、まあこんなもんだよね、たこ焼きとかと思った後た、ね、たりもね、止まっちゃうからね。そうです。だからそれがそ、ねあの、メディアの影響って大きくて、今の日本のメディアって、もうどうしようもないと思ってもう10年、20年前からどうしようもないと思ってんそれを全部つけが待ってきた感じだよね。ーああ、なるほど、なるほど。20年かかってようやく自分たちが、もう自分たちが最愛の問題だったってことに今、気がつき始めてる。 だけど、そこにいたみんなは、なんか、その中で、なんか乗り越えられないっていうかさ、ね、そこから先に弾けていけないっていう。ね、そんな感じがしたよね。ねなんかゲーム業界ではいろいろあったじゃない、ね。プレイステーションも結構言われたんだよね。あんまりプレイステーションなんていらないんじゃねみたいなね。ねー家庭用義務機もなくてもいいんじゃないみたいな話があったじゃな、ね、い、ね。で、どうなったかっていうと、ね、みんな知ってる通りになって。そうだよ。 うんまいいね、今、じゃあ、あのじゃあスマホゲームで正解が全部動いてるかって、全然そんなことなくて、ね、逆だったよね、よねあんな 単, 単にステッピングストーンでも全然、もうはるかに先に今、行き始めてる。うん 原野君のじゃあ、ライバル。いや、なんかその、ライバルっていうのを今見たときに、ちょっと思い出したことがあって、あの、どこかは覚えてないんですけど、昔原田さんが、その、まあもちろん、あの、鉄拳の人として知られてる原田さんですけど、どこかで、ちょっと勘違いだったら申し訳ないんですけど、どこかで、あの、ストリートファイターが、 鉄拳のライバルだって思われてる見方が、うん、あの、あると思うんだけど、うん、俺はライバルだと思ってなくて、うん、一緒に、うん、その、協力して盛り上げていくべきだと思ってるとか、も、う、の、ん、だと思ってるとかって言ったことが多分、うんうん。あります、あります。なんかありましたよね。す。プロモーション上行ったことあります。プロモーション上はい。<笑><笑>プロモーション上行<笑>ったことあります。自単語は言ったことありますよ。それで、うん<笑> プロモーションの上でちゃんとね、言ったっていう。あの、僕、実はその、その時に、うんうん、その言葉を見た時に、その僕はあの、鉄拳の実況解説、トーナメントシーンの実況解説としてやってるんで、はい、鉄拳を盛り上げていく上では、うん、ストリートファイターよりも鉄拳を見てもらいたいって思ってたわけですよ。ああ、なるほど。ま、そうですね、自分のゲームですもん。そう。なんで、その思ってたところに、その原田さんの言葉を字で見て、見て、あ、 そうよねって結構、なんか。あ、腑に落ちた。腑に落ちたところがあったんですよね、うん。なるほど。じゃあ、その、ライバルじゃないけど、自分が、その、何を乗り越えて活動を、何を乗り越えることを目標に活動していくべきなのかみたいなのを考えたわけですよ。もともとはストリートファイターよりも鉄拳を見てもらう、うん、楽しいって分かってもらうにはどうしたらいいのかって考えたのが、原、うんうん、田さんのその言葉で、うんまあ、ちょっと違っステップ上がったわけですよね。そう。うん、ってなった時に、 じゃあ、ライバルなんだろうなって思ったときに、うん、なんかもう、ちょっと規模がでかくなっただけなんですけど、うん、ご娯楽、うん、あ, ありとあらゆるエンターテインメント、娯楽がある中で、鉄拳を、そして e スポーツを手に取ってもらう。なるほど。こと。う格闘ゲーム自体とかね。そういう格闘ゲーム自体とか。うー、んうん。っていうふう な, だけじゃなくて、ね、考え方になったんで、ライバルは何って言われたら多分、 エンターテインメントすべてみたいな感じに な, っちゃう な, ないや、よかった。1ステージ俺の発言が上げたわけだ。ですね。で も, も本当に、ストリートファイターこの野郎と思ってたんで、幸<笑>せがあってやいや。もちろん<笑>、心の片隅にはある、はい、はいはいはいはい。この野郎。それはそういう見方はまあありますよね、うん。僕もなくはないんですけど、でも、この野郎 100% は全然違うなって思った。違うんですよ。これはなんでかっていうと、ね、ゲーム、アーケード舞台で育った世代は、 あの、ナムコの例えば売り上げって、僕、俺が入社した時は、50数パーセントゲームセンターの売り上げだったんですね。おそうなんです、ね、まだ家庭用じゃない時代が。で、その時は、アーケードって面白くて、ナムコ直営店があるわけじゃないですか。はいはいはい、ナムコ直営店だけど、ナムコのゲームなわけないじゃないですか、全部が。ああ、そうですね、はい。ストレートファイターとか稼ぎ頭なわけですよ。はいはいよく言うと、ストレートファイターとかバーチャルファイターの、 売り上げさえ僕らの給料になってるわけじゃないですか。そうですよね。そうですね。それな面白いですよ。だからライバルでこの野郎がありつつも、あ、結局、敵じゃないんですよ。全員でゲームセンター盛り上げないと。はいはいはい、だし、プレイステーションもそうでしょその頃からそうなのか。そう、だから、あの、草薙さんもさっきおっしゃったんですけど、その、やっぱメディアはせ対セガとか対任天堂みたいなんで、はいはいはい。煽るわけなんだけど、そんな気はさらさらないわけですよ。だって。 なるほど。どっかが盛り上がると結局自分らも盛り上がるんで。んその、その市場というか、その土俵では。この同じ土俵に乗っかってるんで。昔なんか、森さんがインタビューで言ってたことを結構思い出しますよ。その、他社のタイトルでもいいから、とりあえず、格芸みんな、やってくださいね。おあの、みんな、みんなの、他の格芸作ってる会社のソフトが売れれば、なんか、 学芸全体が。あ、そうですよ。そう、少しずつ。全体が。ね、そういうことですよね。それは森ビ舞マイっ て, てういう。あ、確かに。いいこと。森ビマイ。彼は、彼は普通にプレイヤーだったんですけど、あのしかも普通にサラリーマンだよね。えっと、実は退職はしてる今は退職した。<笑>そうです。彼、はい、働きながら、そ週末実況をやっていくうちに、本当にうまいんですよ。あの、いやいやいや実況解説が。で、本当、 週末引っ張りだことで大体週末ネット見てこ出てるんですけど<笑>、<笑>彼は本当に何ですあ、これは新しい現象だなと思ったのが、今、ゲームソフトを初めて買いましたみたいな新規参入者類は、そういうネットの大会の中、実況とかを見に来て、で、こう、あ、ゲンヤさんの説明すごいわかりやすい。やっぱゲンヤさんがいると、 全然違うなーって言ってる人は、実はまだ鉄拳買ってなかったりする人なんですよ。<笑><笑>そういう新しい層はやっぱ生み始めてるうなんで、うん。いわゆる動画税って言われる人ですね。うん、今のような。鉄拳の新しい消費の仕方を生み出した人っ、ねうん、<笑>いや、ねえーね、いやもう全然、うん、そういうふうには考えたことなかったで。いやでもそう思ってるよ、俺は。うん、す。本当の、本当の実況のプロが現れたと思って。本当ですか鉄拳に層。めっちゃありがたい。それが言いたくて読んだんだけど。え、<笑>そうなんですか<笑>いやもう。 一生忘れないでなんかあんまりプレイヤーとしてよりかは、俺は正直言うと、実況のプロとして、俺は、鉄拳界では。まあでもそう、認知されたとはそれだと、ね。われたと思ったのが原約になった。ええー、いや、ありがとうございます。すげえ嬉しい、うん。本当に嬉しい。そうですね。僕のライバルは娯楽です。うん、娯楽。すごいステージイム上がりましたね。<笑>でも、だからといって、どうやったらいい、何やったらいいっていう具体例までは、やっぱり全然思い浮かばないですけど。 そ, その時その時と思ったことをやってればまたいろいろ見えてくるかなとは思っています。あの、すごい昔の話なんですけど、これもちょっと記憶なんですけど、なんかそのプレイステーションの、ちょっと間違って本当に申し訳ないんですけど、プレイステーションの なんか、ライバルは携帯電話になるみたいなことをおっしゃったああ言った言ったっことあるですよね。うん、そうですかね。あとびっくりした。これ言うの怖いな。それは、それは言った。確かに。それはね、もう本当にあの、2000年前、1998年ぐらいかな。はい に、ライバルあっつったとき、ほとんどの人が任天堂とかセガとかって言うとみんな思ってたはずなんだけど、うまいまいまいあの、原田さんと一緒で全くんなこと思ってなくて、僕らみんな、あの、一緒に、一緒にこれ頑張ってやってるよねと、それぞれ得意なところでやってるので、仲間じゃんとかって思ってて、うん、で、しかもさ、無料パブみんなやってくれるわけ、メディアの人たちが、打倒なんとかとかね、村、うん、しめしめとか思いながらさ、うんうん、思っていたんだけど、で、携帯で、あの、あのその時に、あの、 多分メディアの人は次、ね、は、まあ次は任天堂さんどうですかっていうか全部こっち全もっていなかったんでとは言いながら間違いなく次は携帯電話だよね と,、うん、と思っていてでその時まだ i モードもなければあのあれだよあの iPhone もないんだよ ね,、うん、そう で, すよね で, でもどう考えたって時間の取り合いだし人間の好奇心とか生活に一番近いところとい、うん、っ, ったら間違いなくそれはスマホじゃなくてコミュニケーションなんだよ。 コミュニケーションなので、コミュニケーション捉えたら終わりだよねと、うん。エンタメよりもコミュニケーション。ああ、なるほど。だから、今どんなにエンタメで頑張ってもコミュニケーションには叶わない、ね、うん確かにそうか。そうか。で、あの時に携帯ですねって言ったけど、その時の携帯ってアイモードもなかったからみんなはぁーみたいな<笑>あ。イメージができないですよね。イメージが、ね、に言われても、うん、あのスペックで見ちゃうから ね, う ね, かうね。そうですね。そうですね。想像つかない人も技術者じゃないと。も簡単に、要は何でもできるようになるんだよって言われても、うん わかんないし。じゃあ、技術的な話だけどもど、コミュニケーションだよって言ったらわかるじゃないあそうですね。わかる。概念として。概念として、うん。どんなにあんたはこれが面白くてもコミュニケーションには勝た な, ないわって言ったらそうだよね。うんまあ、確かに。f f 1 4とか今あんだけ大人気なのも、コミュニケーション。コミュニケーション。うんえー、クラブハウスが急に、うんあそうですね、急にごンするのもコミュニケーション。うん、コミュニケーション。うんョンうん、っていうところで、田中さんのライバル。確かに。僕のライバルって、 実はだから、さっきも言ったニンテンドさんでもセカさんでもなくて、どこでもなく、マイクロソフトでもなくて、はい、僕のライバル、ライバル、ライバルっていうのはお互い、お互い競い合ってこう進化していく仲間みたいなものだから、はいそすそす、そう考えると、そのライバルじゃないんだよね。やっぱりみんなと一緒にやってるって感じがするのと、やっぱり自分に対して、自分に対してさ、何が自分を一番こう、もう、あの、借り立たせてるかっていうと、未来がライバルなんだ ああななんかその未来がライバルなので、その未来は自分たちで自分で作るぞっていう、自分たちで作るぞと思ってるので、で誰かが先にそれに気がついて、なんかそれをやり始めるって言ったら、それ間違いなくライバルだよね。なるほど。なるほど。はいはい ほら、ちょっと俺らと一段違うぞ。さすが急に発表した。急に発表した。急に発表した。急, た 急, 急た<笑><あ><笑>に発表した。ステージが、ステージが、ステージが。いや、最初に聞けばよかったな。確かに。未来か。全然最初に言われたら、うちらもう。十間違わなかっ誰も何も言えなくなっちゃう。最後でよかったですね。最後でよかった大丈夫です。未来はですね、ちょっと。それは、さすがに超える。そうだよね。なるほど。いや、でも、うん。でもそうですよね。そうですよねって感じです。 未来がそうだこれ編集の順番を変えて俺が先に未来を語って<笑><笑><笑><笑>っていうるにできない<笑>印象をね<笑>このまま使いますこ<笑>のままか<笑>印象操作がね<笑>なるほどこ れ, れちょっと言いたかった<笑>なんかそのライバルで勝てるコツみたいなってありますかえあもうそれはもう例えばこうまあ好奇心と妄想だろうなあ好奇心があるってことはすっげえ大事で<笑> あと妄想ができるなあのほら子供の特権じゃな い,、はいそうですねはい。妄想できなくなるんで大人になると。なんかこんなもんだろうとかね、うん、なんかその、なんかにはめてしまうわけ。そ う, す,、ね、そうするとね、はいはいはい、だんだんだんだんこういろんなものが狭まっていくんだよな。あ子供が未来は、将来は無限にあると思うのは<笑>、うん、そういうことだよ。好奇心がたくさんあるからそうだ、春休みが終わった後、夏休みまで無限にあるんだよ。年取ってくると、 えも う, う、ね、もう夏のたは、妙冬になるって。それはね、好奇心が衰えてるて、ね、あそうですよね。確かに時間が短くなる。時間が短くなる。はい、だから時間が長いってことは、無限の好奇心があること す,、うん、すごい。好奇心か。か時でも時々言ってたような情熱にはかなわないみたいな、うん。はいはい。あ、なんか言ってましたね。うん そうですね。情熱にはかなわない。でもやっぱり、うん、あの、それだとわかりにくいじゃん。はい、かり今のくたらげさんの言葉だとわかりやすいよ、はいえー。好奇心は。なるほど、好奇心 だ, そうだ好奇心で時間のスケールが変わってるんだ、うん、それはあるかもしれない。うん、納得しますね。うん、そうなんだ、ね、かる。これがこんなもんだろうと思った瞬間にスキップしちゃってんだろうね、そうですね、そうですね。間引、ね、いちゃって。しかもそれが無意識だから多分、ッちが悪いというか。ほんとそうなんだよ。直しづらいというか。 あと社会全体がそういうふうになってくるとさらに分からないフィールターがかかるからねああ確かにだか日本は20年フィールターがかかってる20年、うん、その一環をメディアが担っちゃってるって分かったフリッシュだめ、ねうん、新しいゲームジャーのルがなかなか生まれないって言われてるのもそういうところがあるのかも、うんうん、ある関係さあるかもしれないですねその e スポーツの発展にしてもそうですね 常識を崩そうってキーワードはわざわざ標語になる時点でだめなの、ね、ですよ、ねうん、そこが危険じゃないもんねだって好奇心が危険じゃないとうそうかもしれないすごいいい話になってしまっただいぶ<笑>いい話というか勉強になりますよね<笑>ライバルっていえばすごい良かった。 おめでとうございますあいま。ありがとうございました。ありがとうございました。う こ, こ, こうなのこううなのいまん。こうなん。はい。本当にありがとうございました。はい。じゃあ皆さんまたああ。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様です。おです。はい。本当にお疲れ様。ありがとうございました。本当に。また、よた。本当に。ゆっくりお休みになってください。はい。ありがとうございます。本当にありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。